さあ、ざあざあざあ、いよいよ公開ですね、というところで。 いやーもうね、えー、ついに新作が見れちゃうんですかって感じなんですけども、いやなんとですね、私はね、当日の朝に座席チケットを予約することができまして、えー、なので、まあ、感想動画ね、えー、頑張ってちょっと見てね、えー、あげたいなと思います。当日に感想動画、あ皆さんね、お楽しみにしといてくださいということなんですけども、本日はですね、そんな劇場版の本当に細かい見どころとですね、えー、そしてですね、この日2月の3日には最新情報の解禁もありますので、 まあ、そういった細かい情報ですを皆さんと共有していきたいなと思うのでえ皆さんぜひぜひ最後までご覧くださいというところでね、早速見ていきましょうはいというところでまずですねこちらの東方シネマーズのね、公式ホームページの方にまあ細かい劇場版の説明がありましてそこにちょっとした見どころというかま細かい見どころを隠されていたのでま紹介していきたいなと思うんですけどもま あ, あの刀鍛冶どこまで進むかってことですよねまあ書いてあったんです まあ、こんな感じで、時き無一郎と恋柱、かん寺光との出会いや、無限城に集められた上限の鬼の姿を描いた、刀鍛冶の里編の第一を公開というところでえ、そうなんですよね、刀鍛冶の里編の第一は、あなんと時き無一郎くんの出会いまで描かれますよというところでね、まあ、あの、かん寺光さんとは最初に出会うんですけども、その後時きと一郎くんと炭治郎は出会いますよというところで、まあ、まあまあ先な、あのはずなんですけど、 まあ、割と進みますねって感じで、えー、カタナカジの第一話、そんな感じで、時とト一郎くの出会いまで描かれますよということみたいですね。で、そしてま、あ細かい見どころなんですけどもね、えー、かんろじさんの入浴シーンはね、まあ、どんな感じになるんでしょうかあります。えー、かんろじさんとの出会いがあるんで、そ、当然あるんですけど、まあ、どういった形で、えー、かんろじさんとの入浴、あ、かんろじさんとの入浴じゃない。俺が入浴しそうになってるの。それはもう、ま、間違いです。はい、ということなんですけど、観路寺光 つりさんのニューヨークシーンはねどんな感じになるのかっていうのは楽しみですよねであとやっぱ上限の鬼のねま集、あ、結というところでまあ、そこは皆さん本当に楽しみだと思うんでまあ、そこもどうなるかっていうところも楽しみですでそしてねまあ、こんな感じで上映に向けて映画館での鑑賞を最適化するために本編映像を全編 4K アップコンバート 4K ですよ やばいっすよね。で、さらにですね、前編の音楽を劇場環境に合わせて再ミックスというところで、まあ音響面でもですね、かなりちょっとこだわりが。 あるようで、まあ遊楽編をそうですね、えー、一回見られた方もですね、えー、ちょっとこう、テレビで見た時とはまたこう、違う雰囲気で味わうことができるというね、まああの、かなりちょっと本当にファンにとっては嬉しい、本当ね、ものとなっておりますし、第1話はね、そんなもう最強の環境で、え、見れちゃいますよということなんで、やっぱり劇場版をね、見ようか迷ってる人は、もう絶対に見るべきね、やっぱ、ポイントになりますよね。はい、という感じなんですけども、あの、一応ですね、 こんな感じで、監督は変わらずね、外崎監督で、そして、上映時間は110分ということで、舞台挨拶行かれる方はもっとあるんですよ、実はね。上映時間だけで110分あるということなんで。 はいはいはいって感じなんですけども、まあ、実はですね、皆さんこんな感じで、え、なんとワールドツアー上映の、まあ、最初にスペシャルアバンというのがね、まあ、ついておりましてですね、なんとオープニングですね、そうなんですよ、今回の映画のオープニングがあるんですけども、冒頭でなんとリサさんのグレンゲ、そして明け星を使用したスペシャルアバンをお届けと。で、まあ、あ鎌田炭治郎のこれまでの物語を主題歌とともに振り返りつつ、遊郭園、そして刀鍛冶の里園をお楽しみいける、え、 けれど幸いです。というところで遊郭、えー、編の第9話までがまあ、こんな形でリサさんのグレンゲ、そして明け星をですね、えー、流れた。ちょっとこうまあ劇場版というか公式のマット的な形でですね。まあ、あの劇場版の前にオープニングとして流れますよ。ということなので、まあ、それもちょっとこう。楽しみなんですよね。どういった形になるかっていうのはやっぱり本当楽しみだし、うん。グレンゲをね。 あの、劇場版で聴けるっていうのはちょっと嬉しいっすよね。うん。で、秋干しも聴けますからね。まあ、そう考えると、まあ、何分ぐらいなのかな ?4 分ぐらいのオープニングになるのかなえー、ということで、まあ、振り返り映像とかもありますので、まあ、そちらの方もね、ちょっと今回劇場版の見どころとなっておりますんで、その辺も楽しみに、えー、してね、えー、見に行くといいと思います。はい。で、なんとね、入場者特典増えましたよね。 なんかこのビジュアルポスターっていうのが初回でなんと入場者特典としてさらにつきまして、えー、そうなんですよ。上限集結本をね、あの前ちょっとこう紹介したと思うんですけど、上限集結本に加えて、なんかビジュアルポスターっていうのももらえるようになったみたいなんですよね。いやいやいや、そんなに入場者特典くれるんですかって感じで、一応こんな感じでね、上限集結本に関してはネタバレ注意って書いてありますね。はは。 いや、もう完全にね、上限の鬼の声優さん解禁されることがもう確定ですからね。もうネタバレ注意ってなってますね。はい、ということでね。まあ、そんな感じで入場者特典もさらに増えたっていうところで、まあ、本当に見どころがさらにちょっとこう増えていきましたというかもう劇場版にもう行かざるを得なくなってしまいましたねって感じなんですけどもね。はい。まあ、劇場版の見どころはこんな感じなんですけども、まあ、いよいよですね、えー、鬼滅テレビの方にちょっと移りたいなと思います。はい、ということで最新情報2月の3日にも解禁 されるんですけども、まあ、そんな最新情報がですねこちら2月の3日の金曜日の夜8時より、まあ、開幕ということで、まあ、鬼滅テレビワールドツアー上映開幕スペシャルなんですけどもいや夜8時ってまず時間帯がさどうぞど う, う思ったんですけど映画見てる方もいらっしゃるよねって思ったんですよねだからこの時間にかぶせてくるの本当は良くないなと思ったんですけど、まあ、あの劇場版ね ちょっとこの時間には皆さん合わせない方がいいと思いますね。はい。まあ、さすがに、うん。まあ、あの、鬼滅ファンはちょっとこう、鬼滅テレビ見たいってなっちゃうと思うんですけど、まあ、こう、やっぱり鬼滅テレビ見たいよねってなってますね。で、まあ、配信当日に公開となるワールドツアー上映と鬼滅の刃に関する最新情報を発表ということなんですけども、あの、最新情報の細かい内容がですね、載っていたんですよね。まあ、こちらの方に載っていました。 で、どういった最新情報が解禁されてくるのかって感じなんですけども、まあ、こんな感じで、まずはあ、ワールドツアー上位上限集結型中寺の最新情報ということで、まあ、映画の最新情報なんですよ。で、まあ、こちらなんですけども、まあ、おそらく上限の鬼の声優さんがまずね、えー、解禁されるっていうところで、まあそのまとめ的な感じの最新情報かな、まあ、声優さん、キャスト陣の紹介みたいな感じの最新情報があるのかなって感じと、まあとはですね、えっ、ー、と、このワールドツアーの エンディングですよね。劇場版で流れるエンディングは、まあ一体何なのかっていうところは私気になっておりまして、まあおそらくなんですけども、刀鍛冶の里編のね、新しい主題歌が エンディングで流れるんじゃないかなんてね、ちょっと思っているんですよね。まあ、そういったですね、ちょっとこう、まあ、主題歌がもしかしてると、まあ、劇場版で解禁されるかもしれないみたいな、ところもありますので、まあ、あの、主題歌情報もあるのかな、というところですよね。まあ、エンディングはどうなるか楽しみですよね。残響参加でもいいんですけど、別に。いや、いろいろ楽しみなポイントありますねって感じですね。で、そして、まあ、さらには、アニメ、鬼滅並みに関する、えー、まつわる最新情報も発表します。 って感じなんですけども公式サイトの方に刀鍛冶の里編って明記されてたんでえこちらは刀鍛冶の里編のお最新情報が確実に解禁されますはいということでえ刀鍛冶の最新情報といえばもうね放送日の詳細情報とまあ主題歌でしょ う, うーん まあなので、まあ主題歌はこの日に、まあ確実に解禁されちゃうのかなと思うんですけどね。いやーもう本当にワンオクロックとか、ああなんかね、言われてましたけど、まあどうなるか本当に楽しみですよね。えー、主題歌。まあ僕はですね、なんかリサさんが結構いいなっていう意見とかもあったんですけど、いや僕はですね、新しい女性の、まあ歌手でもいいんじゃないかなというか、むしろ新しい女性の歌手にちょっとう注目じゃないけど、 ちょっとね、刀舵は、リサさんっていうよりかはね、どっちかっていうと新しい歌手をね、え見てみたいなーって思うんですよ。リサさんはまた、無限城とか、そのあたりで戻ってきてほしいのかなっていう感じなので、エ<笑>メさんもちょっとまた違うなって感じで、新しい、新しい雰囲気の、ちょっとねえ、女性歌手っていうところに、 えー、そ来てほしいなと思ってるんですけどもね。えー、そしてまあ放送日の詳細情報ですよね。えー、4月の何日に放送なのか。いやー、頭か後半でだいぶまた違ってきますで、えー、来ますんでね。うーん、頭に放送してほしい。4月の頭に放送してほしいなと思いますし。で、そしてまあイベント情報とかもね、解禁されるんじゃないかなと思ってるんですよ。鬼滅祭アニメ4周年イベントですよね。まあ去年は4月の16日に、えー、やられておりましたけども、まあ去年は遊楽編 のねえー、えー、と違うか刀鍛冶のそうか最新情報が初めて解禁された。イベントがそれだったのかって感じなんですけどまあ、今年は刀鍛冶の放送中におそらくイベント、もしくはまあ放送直前とかにまあ、イベントがあ鬼滅祭があると思うのでそうですね。楽しみですね。そういった鬼滅のイベントね。でかいイベント的なものも、またまたあちょっとこう詳細情報というか出てくるんじゃないかなと思ってますし。しいや、もしかしたらですね。遊郭への再放送なんかもあるかもしれないなと思うんですよね。し 2月から刀火事放送ですのでまあ、3月あたりにまあ、有学編の特別放送的なものがまあ、もしかしたらあるかもしれないなと思ってるんですよはいということでまあ、そういったですね本当に鬼滅を盛り上げていくいろんな情報がまあ、このね2月の3日の夜金曜日の8時から9時で解禁されてくるのでいやもう本当に楽しみですよねいやー2月の3日ちょっとこう情報量が多くなってくるとは思うんですけど<笑>本当に 遠い な, マジでなんでこれかぶせてきたの映画の公開日と。いやもう1日か2日ずらしてくださいよって感じなんですけどもしくは1週間くらいずらしてくださいよって感じなんですけどなぜ当日に解禁するのか。 まあでもね、それもそれでいいなと思うんでね。はい、ということでね。で、キャスト陣の方も結構豪華な感じで、ちょっとね、見ていきたいなと思うんですけど、キャスト陣こんな感じでね、はい、花井夏樹さん、木藤明さん、下野宏さん、松岡、吉嗣さん、小西、え、克之さん、川西健吾さん、花沢香菜さんというところで、え、なんとね、めちゃめちゃいますね。ここのキービジュアルに映ってる、もう全員いるしね。まあ鬼以外全員いるし、いや、もしかしたら鬼の声優さんもね、 来らられる可能性ありますからこんなにね、出演者がね、来たことないんだよね、鬼滅テレビに。うん。最高でも5人ぐらいだったんですよね、今まで。これちょっと多いっすね。うん。1時間だけなのにこんだけ来るっていうのは、めちゃくちゃすごいことなんで、だいぶ気合の入った、ああ、本当にね、公式番組となりそうですね。一応、アベマ TV の方でね、 はい、こんな感じで先ほども見たんですけど、アベマ TV の方で配信されるみたいなんで、まあ、今回はアニプレックスの公式チャンネルの方での生放送はないのかなアベマ TV のみなのかなって感じなんですけども、久しぶりの鬼滅テレビというところで皆さん最新情報、あ、私生放送を同時中継でやらせていただこうかなと思ってるんで、えお願いしますって感じでね、さあ、さあさあ皆さん、いよいよ、開幕でございます。はい。いやーもう楽しみですね。はい、ということで、 もう2月の3日にお会いしましょうって感じですね。はい。皆さんの感想、コメント待ってますよ。いやー、そして私の感想動画、どうなるか本当に楽しみにしておいてください。まあ、当日は、あ、感想動画、生放送もやりたいなと思ってるんでね。2月の3日忙しいですが、あ、ぜひとも皆さんもついてきてくださいということでございます。はい。ということで、えー、皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。うっばーい